おびししから参りましたエクスクラメーションです、えー、ほっぺたのびっくりマークが目印なのでぜひ覚えて会場でエクラーと声をかけていただけると嬉しいです、えー、今回私たちが踊るのは札幌のよさこいソーラン祭り25周年を記念して作られましたストリートオブザソーランという総踊りです踊り子一同飛び切りの笑顔で会場に元気をお届けしますので会場の皆さんも5000円お手拍子のほどよろしくお願いします